やっとさやっとさはじめざめきなしゃみセせに疲かれてまちることになす踊るアホおれいじゃないか狭い東京の暑い夏まだまだ今日も明日もね一にどの 初めて疲れて踊れば夏が来る」あ「ああ今も昔もこれからもうあこれは」「あー踊りきってにこの街の明日に向かって人と景色も変わるけど」 you、no.